このおとりこそが問題であろう。敵は数で勝るゆえ、些細なおとりなど死がにもかけぬ。ははは、いい着眼点だね。そうそうだが夢中になるのもうろずける。申し訳ござらん。確証の身で出過ぎたまね。父よ、ならばあなたが行くしかあるまい。

がおりかふん素晴らしいねえそうきだなさすがはソ操殿の息子だ曹操殿は極上の餌白馬遠心両方の敵を引きつけられるそこで曹操殿には中央に進軍してもらう

その間に俺たちが白馬と遠心をかっに戦た後中央の敵を攻撃する、うん、敵の戦力を分散させられるというわけか<笑>その通り総費殿と俺は遠心から攻めるカグ殿白馬は頼みましたよ承知したいいだろうカお前のち望を見せるがいい

この戦に勝った者は中元の覇者となろうあの大軍を破れればの話だがな父よあなたともあろう方がお気けづかれたか<笑>このわしが餌となるのだ炎症ごときたやすく連れよう兄者ご無事であろうか

炎章は曹操様の旧友ですが戦うということは友情などないので炎将軍には優雅な賞がいると聞きました戦場で優雅と。

総殿も大したお方だ敵の軍勢は強大さらなる援軍もいずれ到着しましょうしかし数ではおれども将の器はこちらが上各々が力を尽くせば勝利は得られましょう進軍を始める敵の増援が来ぬうちにな

《そうひどろこの坂に祭りが気に入らず》仕掛けるのは敵が餌に食いついてからだ。

進軍すさいいすればそなたらの分は何倍にもだろう白馬の連中とわちらをそれたい戦場を広げ見つつ遠心を目指すとしよううーんこの先は危険な匂いがするね。

少し濡れるが池を取った方がいいでしょう。

なあ葬儀殿カウン殿には内緒だよ、ね、今カウン殿に出行されたら大損害だから皆、ね、ここは一と下がるほど新聞5報で補給を受け体制を立て直すのだルル さ, のさすがさすが大変なご活躍

こちらもおを頂戴したいですよ、ね、の驚撃は大成功敵は大ワールド<笑>

我らも奮起し勝利へと邁進せん身の程をさすがさすが大変なご仏を取っこちらもおこおれを頂戴したいですよおっ身を正しかにる。

決戦に来のよかろう全軍撤退だ

放送を撃つののはこしろだーーめつ俺になるのだ意外とこの全てがハマった開会

《これだから策を巡らせればやめ、ね、<音楽>まずい》な、ズいが曹操を守らないと素晴らしい戦ぶりよし我らも武名を上げるぞ

よ身の程を沈んだこれで頭を冷やせ出れ敵の援軍が到着した模様です覚悟しやがれひねりにしてやるぜ

せらしお見事な戦ぶり我らも古騎し勝利へと邁進がよよ無《すでに殿が率いる大軍が来ておるお見事ない

士と共に戦えること我が至上の喜びよさて遠家墓地盤のショーは潰したこれで敵軍の指揮系統は見られるだろう

こちらもお香りを強練したいですよこ れ, るこれで頭を冷やせ悔しいが こ, これで頭を冷やせ

よっし

Тут так.

お褒めいただきう美しき穴場まで。

ここが戦場であることを忘れるためにさすがさすが大変なご劣悪波を増やせこちらもお香を頂戴したいですね

悪夢福さなど、私には不要またお会いしましょうデン敵の援軍が到着した模様です<笑>面白くなってきたじゃないかデンレンよりキョ様が登校してまいりました<笑>そりゃいい

そうそうだなきっと面白い話が聞けますようん巨勇を呼ぶカンウ殿の武見事な

過ごしてはおけぬこの関運長角殿が策を考えている時の顔<笑>あれだけの大軍だ兵糧巨有に兵糧庫へ案内してもらいましょうそこを焼いてしまえばあ兵糧庫は嘘にございます

工作のためには準備が必要ですよかろう時間稼ぎぐらいはしてやる巨勇が出発するまでまだ時間がかかるとりあえず邪魔者を片付けておこうかひ岐の遠将軍の正論を片付けろぞ宝石器を使えば壊せるんじゃないかな

先、道は二手に分かれております。まっすぐ進めば、伏兵が待っておりましょう。左へ進めば、崖がございます。崖に登れば、伏兵を奇襲できましょう。さてさて、巨有を信じていいのかね判断は葬儀殿に任せますよ。

強いこれで頭を冷やよ

私が打ち取ったせん。覚悟はできていますわよね。

女優が演技な姫君俺も襲われてたようになる美しいだけではないようせただ命は奪らう私と共に来るのにこれで頭を冷やせよ私の負けですよでも不当なにいをけるならうここで。

ならば私の制裁に向かえてやるそれも拒むというがこれで頭を冷やせる死死これで頭を冷やせ勝負さあ俺と勝負だ覚悟しろ

こちらもおこおれを頂戴したいですよ。

はっ体勢を整えよこれで当て間を冷やせる武将を攻めるとは敵ながら見事な策この上は技を尽くして美しく散るのみ連勝はお前を買ってはいないそんな奴のために命を捨てようというのか。それがつまり

散りざまが美しくないと<笑>見るがいい炎症の命が燃え尽きるさまを<笑>貴様もここで灰となる<笑>それとも時代を照らす炎となるか

鮮やかに燃え出す炎とないざ戦場へ

皆の命この龍玄徳に預けてくれ全軍敵本陣へと強襲せよ

曹操殿への恩義を返すまでは止めん。今の我いこれ以上の戦は無理だ落ち延びて再起を図ろう。

さすがさすが大変なご活躍こちらもおこおれを頂戴したいですね

以上私が討ち取ったこのる前は

大変だけどおのれおのれ曹操の息子の分際で潜んであるぞ名族たる私にこのような無礼を働くとは許さんぞ私は私はまだこれでエンケは滅びの道を歩むの

は言ったこれで中元一帯は我が勢力家となろう関東の戦から数年随分時間がかかりましたなだが父よこれで終わりではありますまい無論だ我が知性一人でも多くのために見せねばならぬ。

時代遅れの名族は死んだ曹盲徳の新しき世は目前だが曹盲徳もいずれは過去のものとなる父よあなたの見ているものは果たして私と同じだろうか

波動の宗平の活躍により炎将は滅んだ河北中原を抑えた曹操は天下最大の勢力となった曹操は次にその鋭い眼差しを南に向ける南には慶州の劉氷益州の劉将そして江東の孫健がいた

曹操は慶州に狙いを定める曹操の進攻中に劉表は死に跡を継いだ劉聡は降伏しただが曹操は油断することなく大軍と共に慶州に進軍する慶州には曹操を恐れる民がいるその民を憐れみ

戦に巻き込もうとする劉備がいるそして劉備の消息を知り曹操のもとを離れた大敵関羽がいる劉備は攻め寄せる曹操軍から逃げ民を連れて高料に向かった今度こそ乱を呼ぶ存在劉備を消し波動をなすそのためならば

曹操は長領らに追撃を命じた乱世の勧誘は今乱世の鬼になろうとしていた劉備の息の根を止める邪魔する者は打ち果たせいとの劉備軍には民も多数おります。

その者たちは彼らは自らの意志で劉備と共にあることを選んだのだ劉備につく者は敵民将兵の別はない長梁、お主は我が刃古う先を決めるも返り血を浴びるもこの足を。

将陵様劉備軍の伝軍を発見しました超文元シイル劉備はケイシーの民と決める南北に逃走中<笑>

いざ

やかめ命にえてもお前たちを止める敵だこの戦に情けは無して我が刃となって劉備に苦みする者どもを切れ劉様劉 様, リュービー様

そうよりあざやかに

が相手で、ね、容赦は無用この戦美しくは終われそうにありませんね我らは殿の刃相手が誰であろうと選に進むのみそして参る私の自虐に勝てると思いかいざ

そのまま負けではない敵将超金縁が打ち取った

シ子ユが相手になる聞くことがそのまま負けではない<笑>敵将超軍縁が討ち取った

参るい強いだがまだ倒れるわけか敵将超文藝が討ち取った

もう頑張るぞ。見ててくれよ。邪魔だ。

斬 り, 開く刃なりに揺らぐ劉備に捧げられた刃に負けるはずはない黙れ隊長無事から大将がのこのこ戻ってくるとは

<ッ><ッ>様もなぜ<ッ>だもう 武, 武器を振るう力は残っていないはず何度破れようと。

何度危機に陥ろうと兄ニは我らと共にある我らに戦う力を与えてくれるあなたが来て身だ引くぞ将領バニジの徳はいずれ曹操殿を打ち破らん

申し訳ありません。乱はまだ続くな新しき世は目前だった長良らの可烈な追撃により劉備軍は離散

劉備は高架へと逃げ延びた曹操は慶州を平定するとすぐさま高等の孫権に圧力をかける大船団を持って長江を埋め尽くしたのである孫権と翌州の竜将を打てば波動はなる虚虚ら曹操の将たちは

悲願達成の時を思い浮かべていたその裏で密かに暗躍する我良の策鼻修楼の刑曹操の目指すよう覆さんとする渾身の一手とは全てはここ石壁の地で明かされることとなる。

天う曹操様はすげえぞもうすぐ天下を統一するんだそうしたらおいらいっぱい畑をもらうぞおいらがたした畑空から見ててくれなけど天んよ日の風は嫌な風だな

孫権が降伏しななかったのはぜだまさか勝算でもあるというのか劉備と孫権が手を組むとはな孫権も劉備も物好きなものよこの戦に勝利すれば

波動の成就は目前巨長、心してわしを守れ分かっただ曹操様おいらに任せてほしいだよこの戦に勝利しは波動をなす不倫を指揮する周囲を移よ決着をつけよう報告中央の部隊が押されています中央の周囲が止ることは

すごい本陣守備隊が一部壊滅

もちろん、そんにやそうなど肩払いことそういうことそういうことそういうことそういうこ

我が散らかでお前を倒す敵将ぶち取ったぞよ

今よりわしの背中を預ける北西の船に乗り陸地へと引くぞ人類敵の援軍が到着した模様ですお厳しいよね。炎の勢いにのまれてしまうそうだ。

家計を防げない過去お前も存在使えぬな<笑><笑>ああこれを敵にしいない<笑>俺の命に変えてもここはこたん救っていただきありがとうございます

フッ <plays> <音><音>、うん、余計な世話をる。

船で逃げる気かすはさせん

地獄に勝てると天軍感謝いたします

これぞ天の助け助けたち頼みますぞ こ, れそれこの戦まだまだ分からぬなさあ私たちも空気を出そうと船の準備が整いました巨人

は私に任せる父と共に引け親衛隊として相応の働きを見せるいや参った参ったそ操そもの急増ドレにしてやられたか勇気なくして尊の命はなかったであろうやはり奴は趙白へ討つべきであった

クソッ

しゃあいい感じに決まりましたな天怜味方総大将苦戦中とのことここまでかなすまんが俺は聞かせてもらうぞ、えー、かんね令将軍が幕た的に

てるわけがねえ逃げろ落ち着けでれる追い出せよ

ここはおやつ

はこでるん敵ちらの動きを読わがある。この山にもががいいいいいるるとと見てていいでししょう幸い南軍の人もがここに っ, ているっ彼らと合流つつ海を飛び出す

持ってやるじゃねえ私の地獄に勝てると思いか動くことがそのまま負けではない敵将打ち取ったり救援面目な い,、QM、いがこれよりは殿のおそばで

諸葛亮も周囲もまだ甘いわしならここに不平ををいすがな。

5月こちらもおこおれをちょうだいしたいですよ。

勝負のい様子まだ福兵がいるとの

助けないこれよりは超文藝が共に。

し死ねぞ敵将を打ち取ったりさすがさすが大変なご活躍こちらもおこおれを頂戴したいです

得られそうだ兵たちもあと少し頑張ってほしいな私の知虐に勝てると思いから今こそ育成す自由において敵を圧倒するのだ

敵将打ち取ったり

機構との連携武の神髄をかいま見ましたぞ我が波動の前に我が知力の加藤などた払いたいは我が波動の前に次こそ我が知力でお前を倒す敵将討とったり

結して敵に当たれ。さすれば勝機は訪れる。

一人で勝てるほど甘くはない。皆で一致団結して立ち向かうのだ

ははっ殿自分は追っ手を防ぎますここも早くお逃げくされ

さすが連携もどうに行っておられ

最大の敵はやはりお前であったが行かれよ義理か哀れみかあえて申さば自震ゆえ

これより龍玄徳は天下に勇戯いたす。さすれば、貴殿とも互角に渡り合えると確信したゆえ、お見逃しいたす、うん。貴殿の首はいずれ頂戴せん。よかろう。再びまみえようぞ。

波動の先は突然グレンの豪華に包まれただが曹操は歩みを止めない道の先にある新しき世をこの手につかむまで石壁の戦いから数日後彼は巨匠に戻っていたつけ

もう一度だ赤脇の屈辱を忘れるな気合を入れろどうした貴様らの力はそんなものか

秘伝の首は、いずれ頂戴せん。猛徳猛徳夢を見ていた。石壁の大敗で落ち込んでいるのかと思えば、連兵中に居眠りか。

敗戦を嘆いても意味はあるまいああ今はハッの時。食べ、眠り、ハッ次に備えればいい。ハハハハ

孫賢劉備赤壁の戦いの後天下はこの3人を中心に動き出した公領の首相曹仁は孫賢劉備の猛攻を受けるも前線結果的に公領を周囲に奪われたが1年間持ちこたえたその後

再び南西を起とした曹操は清涼の馬頭を巨匠に呼ぶ馬頭は以前露呈した曹操暗殺計画に加担していた曹操は遠征の前に彼を除き皇庫の憂いをたたんとしたのであるこの曹操の行為が西方に乱を呼んだ

馬頭を殺された馬長が水と共に兵したのである曹操は南西を延期し艦中に出兵した復讐の炎と化した豪傑の相手にふさわしい才を携えて虚実操る策士の刑が高領たる道漢に炸裂する。

人生の疲労からが曹操殿の動きに制裁がないそっかまあ、そこんとこ何とかするのが軍師様だよな<笑>少し無理をしているようにも見えるが

はずい随分とお疲れのようで覚悟お主のうーんまともに当たるからやつらは漢中に軍立する豪族たちの連合ついこの間までは敵同士内側より崩せとその通りわしの力を貸せとさすがは曹操殿ではお願い